出てきたか小隊長楽しみにしていたよ もらうわ赤メガネ私や小隊長はこのキーユニバースを修正するために呼ばれたそれは間違いないのよね私にはそれを答える権限は与えられていないこの空間を組んだってことはあなたもまたプログラマーなんでしょ私たちより前に人格がデジタルデータ化された例ってあなたじゃないのあ俺なるほど 確かに軌道も武装もサンクキングダムで戦った時とは別物アップデートは済ませたと言ったろう貴重なデータも手に入ったのでねエイハブリアクターゼロシステムといった検証データだ私たちがブレイク修正したミッションのデータじゃない異なる歴史に存在するガンダムの機構。興味深いとは思わな<笑>なるほどやはりいい腕だ小隊長 う私たちを選んだのは管理システムってやつ私にはそれを答える権限は与えられてえ通信エロー君たちが修正を進めればヤツの計画が完成に俺には ちょっとどうしたのやつとは誰それにあなたは<笑>待ちなさいまだ聞きたいことがユノ姉さんあいつのことは後回しカベージスペースが崩壊するよユノ姉さんが組み直したプログラムをもとにしてセキュリティホールをついて脱出するから調べなきゃ彼が何者でやつとは誰なのか